突然ですが、皆さん、背伸びって一日何回しますかもしかしたら、朝起きて一回だけだったらもったいないかもしれません。私実は、一週間、背伸び一日10回続けたんです。そしたら、なんと、お腹周り測ったら2センチ変わってました。10日で2センチ。しかもですよ、呼吸が深くなって、猫背が治って、腰痛や肩こりも少し楽になったんです。今回座って、背伸びするだけ。それだけで、脊柱起立筋が伸ばされることで、基礎代謝が上がり、背中の脂肪を燃やす細胞、 褐色脂肪細胞が活性化されて脂肪燃焼効果が上がるんですしかもアンチエイジング効果免疫力や自律神経が正常化される骨盤が閉じてゆがみが整うストレス解消ができる冷え症便秘うつの改善に効果的なんです背伸びするだけでダイエット効果がめちゃくちゃ上がるんです一緒に座ってやりましょう目の前にスマホを置いて見ながらやってくださいまずは手を組んで上に伸ばしますその時に首が前に出ないようにするために 手で頭を挟んでくださいまっすぐにするようなイメージですこのまま体を上に引っ張りながらキープです挟んだままグーっと上に引っ張ってください肩がかたい人はね結構だるくなるんでたまに休憩しながらやってください今回はね 半分ストレッチのようなもんですからリラックスしながらやってくださいずーっと引っ張りましょう背筋が伸びますよね OK です今度は前に引っ張りましょう、うん、できるだけ遠くに引っ張りますずーっと引っ張ってこれもね肩だるくなると思うんで 休みながらやってくださいいろんな方向に引っ張ることで筋肉すごい伸びますからね背中の筋肉もしっかり伸ばすとね脂肪燃焼効果アップしますから目に見えて脂肪は減らないけどね中身は変わってますからね OK 今度は肩をね ずっと持ち上げたら一気にストーンと起しましょう一気に上げたら一気に落とします少しずついろんな方向に背伸びしていきますからね日頃やらない筋肉の伸ばし方をすることでリラックス効果が一気に上がりますからね もう一回上に伸ばしましままょう頭挟みます。このまま体を前後に動かしてください頭だけ動かないようにね挟んだ手で体を動かすイメージ取る時にねしっかり伸びると思います お腹もね、しっかり引っ張ることで、すっきりしてきますからね。は、う、い、ん、このままですね。体を左右に振りましょう。体を左右に振ります。腕がだるくなったらね、下ろして休んでくださいね。 上に引っ張りながらねねじってるんでお腹周りが雑巾絞りみたいにねギュッと絞られますからね。はい。はい、OK。ちょっと肩もねだるいと思うんでこういう感じでひねきながら腕を振ってください。 腕の力をを抜いいて自然に腕を振りましょう手足が切れやすいという人とかもッ、ね、で、ね、血流がすごく良くなりがら良くす、ね、う一回上に引っ張りましょう。このまま真横に 倒れていきます横伸ばしていきましょうしっかりねこれ手で頭挟んどってくださいこの手をね挟んでないとね頭が前に出たり真横がわかんなくなるんでねとにかく上にタック引っ張ったまま横にひねるだけストレッチとはまた違ったね 効果がこの背伸びにはありますからね。<笑>オッケー。今度はね、後ろに手を組みましょう。このまま遠くに伸ばします。このままでキープ。できればね、手の位置は高い方がいいんですが、結構背中が硬い人多いので斜め下でもいいです。遠くに伸ばす ここで背中にね痩せる脂肪細胞がたくさんありますから肩甲骨をいっぱい押してください OK 今度はね手を後ろに回しましょうできるだけ遠くにまっすぐ斜めじゃなくてまっすぐ 肩背中動かしてくださいし。てい遠くに伸ば肩背中が硬くなるとねやはりどうしても上半身の動きが悪くなって上半身痩せにくくなりますからねよっしゃオッケー。やってみたいよって方はグッドボタンやコメントで教えてください